こんばんは。ちょっと久しぶりかな<笑>。えっと、今日はですね、報告がありまして、この動画を撮っておりますでで。ホワイトジャムツアーの夏編のチケットが始まっているところがありますので、その説明動画を撮っております。えっ、ー、と、チケットが始まっているところがですね、この11公演ですででで。東京、宮城、大阪、香川、福岡、広島、札幌、ここが一般チケットが始まっていて、愛知、大阪、東京、 この 2Days この下の4公演がですねえとファンクラブチケットの抽選が始まっておりますこの初日だけねあのちょっとソールドアウトしてしまっているんですけれどもソールドアウトしてる公演があるんでちょっとあの説明をしていくんですけれどもまずファンクラブに入ってない方一般チケットえが始まっている地域があるのがこちらですどどーん東京宮城大阪香川福岡広島札幌ここは一般チケットがもう始まっていてえっとチケットが5900円で えー、学割りさんが3000円となっておりますこれはもう、えっと、今お申し込みできるので先着順となっておりますので売り切れ公演も出てきてますので、えー、お早めにお申し込みくださいそしてファンクラブ公演ファンクラブチケットが始まっている地域がここですねベベベンオールラスト公演の4公演です愛知大阪東 京, 東京デイ1東京デイ2この東京デイ1は俺のソロの えー、とライブの日になりまして、東京で実はホワイトジャム3人の日になるんですけれども、ここファンクラブチケットの抽選受付が5月11日、明日までですね、明日までになっておりますので、で、えっ、ー、と、チケットの料金がですね、あ、間違ってるこれ、やばい、<笑>ちょっと待ってくださいよ、お待たせ、うん<笑>えっと、こちらですね、えっ、ー、と、ファンクラブチケットがですね、5月11日までの応募期間、明日までの応募期間になっておりまして、えっ、ー、と、料金が5400円。 えー、ファンクラブでさらに額割の方はですね2400円になりますこちらですね額割っていうのは小中高大幼稚園専門保育園みんな対応ですそして今回どんなライブかといいますと90分間のライブになるんですけどなんと初めて来る方今の時点でもなんと 40% 以上の方が初、えー、めて来るという、えー、推移になっておりまして多いとこだと56割とか初めて来る方ねもうこれみんながあの日々ねジャミリンのみんなが俺たちの音楽を広めてくれてるおかげですね で全然タトゥーしか知らないとかあの最近インスタライブで知りましたみたいなね人たちもあの全然タトゥーと嘘つきとミラーこの23曲をですね予習してきたら全然あとは僕たちがエスコートしますので心配なしです一人で来る方もおられますしえー、っとあと親子エリアっていうねあの親子で来ても大丈夫だよというエリアも用意しておりますので、えー、皆さん楽しんでいただけるようにエスコートいたしますので。<笑> えー、あとですねちょっとこの夏編からですねタオルを分回すっていうのがなんと世の中がねちょっと緩和されてきてタオル分回しが許されるあの感じになってきたので「えー、とランランランっていう曲ではタオルを分回していきますのでね皆さんあの、タオルを準備よろしくお願いいたしますあとわからないことなどありましたら全然俺に聞いてください<笑> 以上です。ちょっと久々だったのでちゃんとうまく伝わってるか分かりませんがまたわからないことだったら質問も受付中ですっていうか最近なんかこうわからないこととかをあのファン同士でね教え合ったりしてくれて本当に助かっておりますありがとうございますということで楽しみにしておりますのでツアーの夏編がね始まりますけれども楽しみにしております以上です